ははいいいおはようございますラスからでござざまますすラスで本日の動画はまたね名古屋編になるんですが今回は宮崎から麺ね最近結構流行ってて店舗も増えてきたんですけどこの宮崎辛麺が名古屋にも店舗ございまして今回お邪魔したのがシャチリンさんというお店でございます。 こちらのお店も花火のねオーナーさんがプロデュースしたお店となっておりまして宮崎辛麺もそうなんですけれども混ぜそばや新んたの醤油ラーメンなんかもいろいろとあるみたいで全メニューをいただこうと思っておりますでこちらの辛麺なんですけれども通常はね1辛から5辛まで選べるんですが5辛を完熟した人のみが頼める爆シャチという辛さのレベルがあるんですけれども 今回はね、ちょっとお店のご厚意でその爆写チも最後にいただく予定となっておりますので、えー、早速食べていこうと思っておりますただねぶっちゃけちょっと怖いお店の人曰くマジでやばいらしいんで、えー、覚悟を決めていってきますはいということで、えー、ただいまね1杯目到着いたしましたこちらがね、えー、醤油ラーメンでトッピングの方がねあのスペシャルトッピングになっているそうです早速いただきますお願いします っすね、これ<笑>肉感が強いんですね脂とかちゃんとしっかりあの具材が入ってるスープで動物系のね香りがすごく強いですうん、うん、おっおっ も, もやしに か, かってるねこのごまあ動物系なんでねもちろん合わないわけないんですけどあそこにねこのチャーシューの油とかニンニクの香りが加わってすごい美味しいですうんでも飲んだ締めとかいいですねそうですこのラーメンそれが狙いのラーメンですよねう はい、ということで1杯目ね完食でございま す, いますそしたらね2杯目今到着いたしましてこちらがねあの辛くない混ぜそばでございますはいこんな感じですねじしたらもう一旦ね今日は全部混ぜちゃいますこれしょうのね、ブラックペッパーの香りがねめちゃめちゃ際立ってる っげー食するうまそう。匂いする<笑><笑> あの花火さんでもいただいた台湾まぜそばを作ってる時の製法と同じでゆで上げた後に麺をね一回こうかき混ぜるんですよ麺の表面に傷をつけてねこう溶けやすかったりとか、まあ、具材がねしっかりと絡むように調整してるんですけどこの麺の食感が油そばととのいいとこ ど, りなんですよどっちもね好きな人は絶対好きなメニューなんでこれね一回食べてほしい。 これはこれでまた追い飯がめちゃめちゃうまそうですね。 ってことで、2杯目 の,、ね、この辛くない混ぜそば辛チョコでございますおっよかったあっすいまありがとうございますじゃあおやつつかんこれ今ねいただいたのがこれスペシャル追、えー、い飯というねこれ残ったスープの方にスープっていうかタレか返しのほうにこの、ね、ご飯と炙りのチャーシュー海苔が合わさったこれネギもね合わさっておりますメニューにありますんでぜひねあの、皆さんもこれ買ってみてください やっぱライスですねこれ。これライスの相性がやばい。うん。うん、ちょうど麺だ、ね。 今のねあのスペシャル追い飯なんですけどこれねあの少食な方食べられないかもしれないと思うんですよねこれ注文する時に、ね、あの麺減らしたりできるらしいのでもしねこう完食の自信がない方は麺を減らしてね最後あのスペシャル追い飯してみてくださいまあねご飯もね半銭歩かないぐらいの、ま、ちょっとした量なんで是非ねこれね来た方は試してくださいマジでうまいからあかんですお待たせしましたお待たせしました 結構で、ね、も一からでもかなり赤みはあるんですが、この唐辛子なんか特徴があるらしくて、甘みが強くて辛みが抑えられている唐辛子なので、まあ、香ばしさが生きていて、こんだけね、かかってても、あんまりね、辛くないみたいなので、とりあえずね、ちょっと食べてみましょう。香りはね、結構もう辛いよ。<笑> 辛いけど<笑>普通に辛いぞ<笑>あっこれでからでこんな感じ辛、はい、くない一からでこれ<笑>、うん、でも爽やかさが結構強いですねもちろん辛みがあるんですけど柑橘系に近いようなそういう爽やかさがあるんで辛いけど一からぐらいだったらもう全然食べやすいですただ辛いの無理な人は多分一から無理<笑> 感じだったら僕個人的にはですよ通常もしお店に来て食べていくんだったら1からか2からぐらいは多分リピートすると思いますね、うん、でちょっとおすすめのねこの卓上の昆布そ入れてみますめちゃめちゃまろやかになりますね すごいまろやか、うん、はいということで今3杯目のね、えー、赤から混ぜたば完食でございますはいということでね、えー、ただいま4杯目のラーメンこちらがラストになるんですがこちらが看板メニューになります宮崎辛麺でうま辛にんにくラーメンのスペシャルトッピングに辛さがねあの爆シャチというもともと注文できる かかかかから、2から、3から、4から、5からとこれを食べた人のみが挑戦権を得られて、これね、爆死たちっていう半端じゃんに辛いやつ<笑>出てくるらしいんですけどあのさっきあの調理してる時からね、あの上がってくる湯気、もう痛いんだ、鼻が痛いの。 麺も痛いし、<笑>そう、まあ、そんなね、ラーメンではございますが、まあ、僕もね、辛いものは、あの、好きではあります。得意じゃないですけど、好きなんで、とりあえずね、このね、あの、爆殺食べていきたいと思います<笑>い。じゃあ、すみません、いただきます。はい、どうぞ。い匂いはね、でも、ものすごく美味しそう。ああとりあえずス、スープからいくます。スープから。 甘いですね。そうです。あこれあダメだ。食ってたらく来るやつだこれ。<笑><笑>めちゃめちゃ甘みは強いですけど、バリバリできる。<笑><笑>でもまあ、ね、ベースが、まあ、おそらく動物系の、まあ、スープを使っているので、その動物系の甘みがしっかり効いてるから、うそうですね。そんなでもマジっすか。こんだけ唐辛子混ざった中にあのカプサイシンソースとかも使用してたんですけど、そういったねあの普段だったら。 辛味しか感じないような食材が、ちゃんとね、旨味として、甘みが生きてるんで、美味しいかもしれない。ってか、美味しい、これめっちゃ美味しいですね。<笑>ただ、こうすすっちゃダメなんですよ、絶対。<笑>たすすったら多分ババて、あ、でも、ばばってなる。最初はね、ラーメンなんで、すす り, ま す, <笑>ります。ありがとうございます。は<笑>んなんいっ、う<笑> でもそんな麺も多分小麦の、ね、甘みも効いてるし溶いた卵黄とかをこう入れててその、ね、甘みが、ね、だいぶ効いてる、うん、これぐらいやったら全然つ す,、ね、すか 唐辛子も5種類ぐらい使ってるらしくて、まあ、そこに、ね、カプサイシーソースも入ってるんで、こんだけ入れると、正直、最初は多分苦み感じちゃうのかなと思ったんですけど、やっぱりね、ベースがしっかりとうまい分、苦みはねほぼほぼないです。で、酸味が少し感じるけど、特にやっぱり甘みがあるんで、うまみが強い。うん 通常の醤油ラーメンは飲んだ後に食べたいって言いましたけどこれは飲みながら食べたいパンチがねすごくあるんで絶対お酒に合う僕もねよくあの辛いラーメンが好きであのいわゆる有名なあの北極ラーメンよく食べに行くんですけどあれはね基本お店であの10倍で頼むんですよその状態の北極ラーメンよりは辛いと思う だからいわゆる北極ラーメンで言ったら多分16倍ぐらい16倍とかの北極ラーメン注文したらこんぐらい出るんじゃないかなっていう想定の辛さでございますうんこんなにあのカプサイシンソースが甘く感じたのは初めてですね本当ですかうんうんうまっ うじ、ん、ゃ、うん、あ, いやあうまかった、ごちそうさまでした。 はい、ということで、えー、ただいまね、えー、4杯すべて完食いたしまして、まあ、特別にね、作っていただいた、この爆写真もんで、ね、完食いたしました。もう汁まで飲んじゃうほどうまかった。ぜひ、ね、あの、名古屋近い方は、こちらのラーメン本当に美味しいので、食べに来てみてください。僕ね、辛くて口が回らない。<笑>はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね、いい汗かいた。<笑>